どうも、です。私は今現在タイイののチェンマイの方に来ております。今回のね動画の内容なんですけども今回はですね私はね初めてタイにチェンマイに来ましたので初めての観光ということで皆さんにご紹介していこうかなと思っています。 おります昨日ねこのタイチェンマイに来たばっかりなんですけども空港の方でね両替ができなかったまあ、遅い時間だったので両替屋さんが閉まっちゃってたんですねなので今日観光する上でちょっとねお金がまあ、4000円ぐらいしかないんですよ1 0バーツちょっとぐらいしかないのでまあ、最初はねちょっと両替所行こうかなと。 思っております昨日ね宿泊したというのはすぐそこなんですけども両替所がねもうすぐ近くのここにありますのでそちらの両替所に行ってちょっとまずは両替をしてそしてからその次に観光行こうかなと思います。で両替所なんですけども両替所はねこちらここロイクロ通りなんですけどはい、すぐここにねスーパーリッチが両替所があるので、まあ、ここでね両替を していいこうと思いますなんかねここもね結構両替のね換金率いいところみたいですはいロイクロ通りにあるスーパーリッチマネーエクスチェンジとはいそれでは両替してこようと思いますはい 両替の方をしてきました7万円両替してきたんですけども換気率はね 0.254 でしたそれでハイバーツもらったのが 17,780 バーツになります今のね為替相場の状況をネットで見てみるとまあ1バーツ 0.26 円ということでまあ日本円にすると1バーツ 3.91 円ですねという状況になります今回ねチェンマイ初めて来て最初の両替所ここだったので他のところ と比較はちょっとできないんですけども3月中旬時点のね換金率どうなってるのかという部分はねこんな感じとなりますそれではね次はチェンマイと言ったらまあ一番有名な観光地ドイステープお寺ですねこちらの方行こうかなと思います ドイスエープの方に着きました今回はねこちらまでグラブタクシーを使って金額はねこちらのように415バーツかなはい、いだまあ1600円ぐらいになりましてだいたい時間的にはね3 4 0分ぐらいです。t j タ u n n ルの TJ さんの方でもねご紹介してたんですけどもまあこちらのね 赤いソンテウドイステープ行きというのがね旧市街地の方から出てるんですけども10人来ないと出発しないということで時間もちょっともったいないということで今回はねグラブタクシーを使いました600バーツ払えばねまあ1人でも出発してくれるっていうんですけども10人集まると1人当たり60バーツ大体いい240円ですね10人集まればということで金額は安いんですけどもまあ懸念点が10人集まんないと出発しないというところですねで 私はね今回そのグラブ使ったっていうのは時間をね、えー、ちょっとうるさいですけどグラブタクシーを使った理由は時間をね有効活用したいまあ待ち時間を少なくしたいというのとグラブタクシーの場合ですと室内がね通常の乗用車ですのでエアコンが効くということで涼しくねこちらまで来れるとまあそこら辺をね考慮すればグラブタクシー使った方がねいいんじゃないかと思います。 ま尊、あ、敬はねああいう風にトラックの後ろにね人が乗れるようなものをね追加してまあ、そこに乗るという形なのでエアコンなんてねついてないので暑いとそういうことなのでクラブタクシー使いましたこちらがねドイツテープの目の前にあるまあ飲食店とかねまあ、お店ですねはいこんな感じにありますちょっとねふらっと歩いてみようかなと思います タイの服とか売ってますね。あとここはデザート一応なんか売ってますね。はい、焼き串。ここも焼き串ですね。あとはここら辺も洋服、ジュエリーなんて売ってるんですね。あとはココナッツミルク、ほこかこフルーツジュースのお店ですね。こうやってね、結構ね。 赤い定を止まってるんです、ねまあこんな感じでお店がねずらっと続いてるような、はい、感じになるみたいですね、えー、それではねドイステープの寺院のメインのところに行こうかなと思いますそれでは歩いて上まではこちら階段をずっと上っていくような形で行くみたいなので歩いていきましょうエンジョイコーヒーバー ここコーヒー屋さんなんですね。こちらにお店が、はい。先ほど下の道路沿いにもあったようにこちらにもお店が、はい。こんな感じであるみたいですね。うおー、すごい直線的な階段になってます。ダイエットということで階段登っていこうと思います。 いや日差しがちょっと暑いですねはいこれが有名なヘビの神様ナーガ様ですね、はい、いやー長いねこれ<音楽>それではこの階段登っていこうと思いますいや結構あるね 階段何段あるかわかんないけど運動だと思えばいや、気持ちいいね、いや<笑>はい階段登ってきましたよ、もうすでにこんな感じで汗びっちょ、汗っかきなんですけど階段登るとこんな感じではい、汗がしちゃったり落ちます、でもね、運動するのって気持ちいいね、う。ん それでこちらはね、はい、オリジニアーズディスプレイプレイスということで、外国人は30バーツ、はい、かかるみたいですね、はい、右手側と書いてあるので、こちら、行こうと思います、こちらがチケット販売所になっているみたいですね、はい、じゃあ、チケット、入場料、払ってきます。はい、入場料払払ってきまました30バーツ払いいすとこういうチケット はいいただくことができます桜の花びら桜になってますね春シーズンということでシーズンに合わせてねこういうチケットのイラストになってるんですねっ、うんなじ、うんうん 先ほどのお寺の、ね、中心のところからずっと出てきましてこちらに来ますとね 展望という形でね見晴らしがいいところ、まあ、チェンマイのね市街地が見えるところみたいなのでこちらの方来てみましたこんな感じになってるんですけどもちょっとね今日は白く濁っちゃってますね、はい、こういうね展望スペースがあると、はい、そういうところになるみたいですいやー今日はは、ね、晴れなのですげえ気持ちいいっすね、うん、最高。 すごいさっきの場所からこっちの方に、はに、い、もう一つのね展望台があるみたいなのでそちらの方行ってみようかと思いますなんか変わったね、はい、作りの建物だねはい着きましたよ いやーすごい建物の造形をしてるねこんな感じでいやすごいなこれここワンちゃんの休憩スペースになってるみたいですねここ涼しいからねワンワンンここね風がまあ吹いてるとすごい涼しいのでいや気持ちいい 完全ぐったりして寝てるしじゃあここからのちょっと景色を見ていきましょうかね目の前にあるのがさっき話してた場所になりますねでこっちの景色こんな感じになりますいやこっちの方が綺麗だねうん全然いいねいやー最高いやー気持ちいいわはいそれではね ドイステープ陣をね出よううかと思うんですけども階段大変な方っていう人のためにねここにケーブルカーがありますはい行きと帰りのねケーブルカーをまあ、使ってということもできるので階段きつい方はこちらもね使ってみてください金額の方はですね下にテロップね入れておこうかと思いますそれではねドイステープ寺院を出まして先前の市街地の方にね戻ろうかと思いますお腹空すいたのでお昼ご飯はい食べよう はい、チェンマイの市街地の方に戻ってきましてお昼を食べにこちらへ来ました外野焼き鳥で有名な春道一ドになりますそれでは焼き鳥食べに行ってきますはい こちらがですね、メニューになります。メニューはね食べたいやつをここにね鉛筆でチェックして店員さんに渡すタイプみたいな感じになってるんですねそしてメニューがどんなものがあるかというのはこれ写真付きのメニューになってましてこんな感じではい、ガイアー、はい、スティキーライス15バーツカオニャン持ち米ですねでガイアーがはが、い、あるような形になってましてはい、まあこんな感じで。 はい、写真付きのメニュー表になっているような形です暑いので、えー、それでは、まあ、ここはガイアンが人気なのでガイアンを注文してあとはビール頼もうかなレオかあとはチャーンかシンハンかはい、まあ、金額はビールはこんな感じですね、はい、でちなみにガイアンの方は金額が一番上の95バーツですねはい注文しようと思います うまくからビール、酒ですいただきますくるーうめーうーあばっかりになっちゃった二杯目いただきます おなじみの氷入りのビールいやーうまいねすごいねみずみずしいやっぱちゃんうまいな、うんはあ、うまいはいお料理がね到着しました左手側外野、はい、と右手側にソムタムがあってまた通常のご飯をね注文しましたでこれがねガイヤーのつけダレですね、はい、こんな感じになります え、ね、え、うわーうまままい、ねんうん、いいここの場合は、ね最高ね、骨が付いてないからね食べやすいです。 うん、い味もうまいと、うん、この音パクパクでお次はパパイアサラダのソムサムイライきすうんこれもうまい臭みがなくてピリ辛だねうんあだけどうまいうん 辛いいいううまままうまい、うんうん、はい。 お次はですね食後のデザートということでチェンマイユニバーサルシティチェンマイ大学の敷地内の方に来ましたこちらにですね農学部が経営をしている こちらなんですけども今日はね閉まっちゃってるんですけどもフレッシュミルクということでチェンマイ大学の農学部のまあ、学生さんがねここでソフトクリームをねお店をやっているというところなんですねで金額の方なんですけどもコーンだと確かね19バーツでカップのソフトクリームの場合だと25バーツ なので大体80円から100円ぐらいで学生さんがやってるだけあってまあ学生プライスというところなんですかねなんですけども今日来たら閉まっちゃって食べれなかったっていうまあそんな感じになっちゃったんですねコクがあってさっぱりしているというようなねフトクトリームで人気がある まあそういうところみたいなんですけども私食べれなかったのでここで食べたことがある方はですねぜひコメント欄の方にね感想はい書いていただけると大変嬉しいです次のところに行きました本当はねアイスを食べたらコーヒー飲もうかなと思って赤族がね作った赤浜コーヒーこちらでねここ本店なんですけどもお店がね閉まってました 中にね壁に張り紙が貼ってあったので見てみたら電力不足で、まあ、営業できないからお店ね休日にしますと、はい、そういう紙が貼ってありましたこちら本店で支店がね旧市街の方にあるので旧市街の店舗の方行ってみようと思いますいやー今回はことごとくやられてますねアイス食えないしコーヒー飲めないみたいなあーコーヒーはワンチャンスあるので支店の旧市街店舗行ってみようと思います はいもう1店舗の方の赤浜コーヒーの店舗の方にはい来ましたこちらはやってましたいやーよかったこの目の前はねこんな感じでこれからねまあナイトバザーはいナイトマーケットがここで始まるみたいですそれではねコーヒー飲んでこようと思いますやっとね赤浜コーヒー飲めるよかった それででは、カフェラテで す, いただきますうまいすげえコクのあるミルクもすごい爽やか少、うん、してクリーミーだねいや美味しいコーヒーの香りがいい結構濃いめだねうんうまい はい夕飯のところに着きました今回のお店ははいこんな森の中のこんなところになりますハントゥーンというところになります北タイ料理のオードブルはい関東区っていうねものがありましてそれがねここ人気で美味しいというところでここに、はい、来ました楽しみですそれではねお店の方入っていきたいと思います いになりますはい、開いてみましょうはい開いてみましたメニューはねこんな感じになりますここを見てみるとはい上から2番目ここですね関東区と、はい、書いてありまして220バーツとなりますねこれをね注文しようかなと思います、まあ、他にもねいろいろこんな感じでメニューあるのでタイ料理ね美味しそうですね 金額はこんな感じですねまあだいたい100バーツいかないような感じで一品料理があるということで400円いかないぐらいなはい一品料理はそんな感じですねはい料理がね到着しましたこれがね関東区北タ料理のオードブルになりますいやまそうだよこれ ジャスミンライスを注文しましたそれではああいただきたいと思います、うん、まずはねこちらのウインナーみたいなやつ、うん、はいこれですねはいいただきますうんあうまい肉食ってるぞって感じのウインナーうん美味、うん、しいあ結、うん、でも辛いねうんだけどうまいうん ジャスミンライスもいい感じ次はこの緑色のやつですねいただきますうんあっこれ結構辛いわなんかね粘りがあるねうんあ結構辛いわこれうんオクラとほうれん草を割る2にしたみたいな、うん、次はこっちの手取った方がいいなおせんべいみたいないただきます うん、うまいうまいおせんべいだ完全にうんうまい次はこちらカレーっぽいねこれもこんな感じのカレーですはいいただきますこのままいっちゃうかなうんカレーですあニンニク入ってんだこれ ほら、にんにくでっかいの入ってる、うん、あでもうまいこのスパイスめっちゃ効いてるカレーちょっとね甘みがあるカレーだね、うん、はいホテルの方にですね戻ってきました 今回ののね1日観光の動画いかかがだったでしょうか私はね初めてチェンマイを訪れまして初めてということでそういう内容での観光をね皆さんにご紹介した形をとったんですけどもまあそんな感じでね一日ご紹介いたしました。 まだまだね、このチェンマイにはね、来たことがないところがたくさんあるので、1日2日とかそんなレベルじゃね、まあ、チェンマイ全部はね、把握しきれないというか、まあ、そういうところがあるので、来たことがある方で、まあ、こんなところおすすめだよとかございましたらね、下のコメント欄の方に、はい、書いていただければ、私もね、勉強になりますので、大変嬉しいので、ぜひね、コメントよろしくお願いいたします。今回の動画が参考になったと思いましたら、グッドボタン、高評価、それとチャンネル登録してない方はですね、 よろしくお願いいたしますということで、えー、まだまだチェンマイの動画続きますので次の動画もね楽しみに待っていてくださいそれではまた次回の動画でお会いしましょうそれではまたバイバイ